どうもサムライティングをご覧の皆様こんにちはオールマスクーズです<笑><笑>オーールマスクーズホワイトブラックなこれ<笑><笑>というわけで本日は埼玉県は春日部に来てるとなんで我々がここに来てるのかと、はい、そうですクレヨンしんちゃんをやるために来たんです 今からクレヨンしんちゃんの僕モノマネするんであとの2人は僕クレヨンしんちゃん役やるんで以外のモノマネでフェードアウトしてもらっていいですか分かりました分かったんだ吉しさんが最後モノマネ終わってフェードアウトしてこのオープニングが終わりますからいいですか心配しかねえ分からないじゃあ行きますてってレってレてってレってレてってッってッあ、ほら駄菓子が食べたいぞてってテってテてってレってレ あ、ほら、鍋も食べたい。あ、あそこに何かお店があるぞ。駄菓子と鍋が食べれるのかな。って言ってるって。っててる。もうすぐ四十歳なんだよな。だどう。 一番軽いの選んだなボー<笑>ボーじゃあーでさんです、ね、クあ。風間<笑> おいまず責任取れおい。出てるって。出てる鍋と駄菓子が食べれるらしいぞ。<笑><笑><笑><笑>本日はねお鍋と駄菓子がな食べ放題のお店がここかしこみにあるぞ。駅でと竹里って駅からすぐなんですけれどもお。すぐのところはい。はい。こんなお店があるということで本日はこちらまでやってまいりました。うん。今から行きたいと思うんですけれども。お店さんはちなみにどちらにないますか。あちらですね。 こ ち, らはい、こちら漢字で一文字でサクさんっていうお店さんなんですけども駄菓子と、はい、あとお鍋が食べ放題でお鍋がね、なんかどうやらね二郎系的な感じ、ねはい、のねお鍋らしいのでこちらでございますねびしょくびしょびしくサク<笑>もうわかりやすく言うとこういう感じでございますんであーもうザ・二郎でございますはいもう豚肉ありのもやしいてキャベツについてニンニクと味付け油がポンみたいなうんなんとこちらが食べ放題ということで食べ放題なんですね でね、後ほど詳しく説明あると思うんですけれども、はい、このお鍋だけじゃなくて駄菓子も食べ放題とかあのお菓子だけ駄菓子だけもあれば鍋も食べ放題だけもあるし、ね、セットもあるしみたいなそういう感じっぽいんだよねどうやら全然想像できないですけ、ね、どちょっと楽しみですねはい、はい、ではどうやらしんのすけで僕はフェードアウトするので残り2人にバトンを任せます<笑>じゃあ<笑>その時代まだ鍋と駄菓子を食べるぞってリしかも1位は似てねえんだよフリッてるさリうるうる 皆さん野原美咲の髪型を想像してください、はい、イメージできましたはい今しておりますよできました北海道大丈夫かな<笑>はいということで今回はですね、えー、鍋食べ放題のお店さんでございますサクサにお邪魔させていただいてと<笑>サムネイティングやらせていただきたいと思います<笑>ちょっとお店の方のお顔が見たいでございますすいません 今回、鍋の食べ放題ということで、メニューというのは今、マックスさんが持ってらっしゃるやつですかね。こちらですね、けん玉ケ食券セ制度、90、は、分、い、食べ放題のお師様、税込みがなんと2500円と、はいで、60分ラストオーダー、90、う、分、ん、飲み放題、お師匠様、なんと1500円で60分、こちらもラストオーダーのとおすんでなるほど、はい、食べ放題だけて飲み放題もありますよと、うん、はい、って感じでございますね、はい、ドリンクメニュー、こんな感じ、お代わりのメニューとかもこちらありますんで、はい、<笑>でももうメニュー同行の前に、もう、だこしボンみたいな感じ な, でなんですよ。はい これはね、あれですよ。本当にあのー、多分どっちら と, と大人がテンション上がって子供も喜べるかなみたいな感じの空間なんじゃないかなと。オ、う、ン、ん、ラインナップはすごいですね。ちなみに僕あのー、オープニング撮る前にもう300円分ぐらい食っちゃいました。<笑>これから大食いするというのにず、ね、っと食べてるから。<笑>お店の方いいですよいいですよ。ありがとうございます。じゃ今回の鍋の。 と駄菓子の食べ放題で鍋の食べ放題はどういう鍋にしましょうかね。あ確かにすみませんお鍋の種類どんなのがあるんですかえっ、ー、と甘甘めの醤油味まあ刺激っぽい味と、はいはい、あと濃厚味噌濃厚味噌、はい、の二種類おー、はい、おーせっかくあったら両方いただきたいですね。両方いただくとも両方大丈夫です。おーおーじゃあ鍋のえっ、ー、と味噌味と醤油味の二種類ということで。はいせっかくまあ鍋と駄菓子の食べ放題でということなんですけれども。 席のまあソーシャルディスタンスということなのでちょっとは、鍋食べる人は二人駄菓子食べる人はちょっと一人でやらせていただければなと思うんですけどはい、鍋はい、鍋俺鍋で鍋〜鍋〜鍋鍋そういただきす駄菓しはい<笑>俺だけ駄菓子なんでていうか、俺鍋食えないうん、食えない食えないだってソーシャルディスタンスやもんそうあの、汁ぐらいならあげてもんね www お酒で食べたい飲む飲む飲む焼け酒、焼け酒焼け酒でよいです じゃあ、これはレッツの EAT になるんですかね行きましょうか三二一。行きます三二一。パッレッツパッキュンですパッキュン揃える気ねーな来た<笑><笑>のが、お味噌の味噌ですねこんなんさ、絶対うまいじゃんだって、豚肉と味噌でさ ニンニクでしょどっにんうごいます、えー、あちょっとね鈴木さんが気になっただだだからダメなんで。<笑>えー ここののスタイルはずる い,、ね、いい、ね、いいいいん、たたねね、れれれなあ鍋、吉さそ何競馬負け人みもう最近の侍の感じだと撮影中に電話出てもいい感じ見たくなってもういいと思うよ俺は正直。<笑> うわこれあるし理想じゃ ん,、うん。朝日だし。いやこれたまらんな。これいいな。中<笑>古の対応だって結構いいっすね。えノンアルコールビールあるんですか。ノンアルコールビールありますちょっと待って。ありますぐらいではあります。自分はいいっすか。はい。らいではそれないあら。いこれは宣伝にもなるもんね確かに良いので。そう。じゃあ火かけちゃっていいでしょう。どうぞ。 あ も, うッケットですもういつでもどうぞ。ありがとうございます な、なん<笑>何、何になにちょっと男出すんだよカルピスも俺の隣の席界空いてるのずっと思ったわけだもん荷物に置いてやろうか<笑><笑><笑>ちょっと男出すんだよカルピスもらった時と全然態度が違うええじゃん、ええじゃ ん, ちゃんマジね、炎上すればいいのにいや、炎上す方がいいのに<笑><笑>食べてよ炎上とか さ, とかさ<笑>一回したから大丈夫だよ<笑>一回まず痛いいのにユキポロとかユキリの話しまくった時に炎上したらざまぁざまいや、あのね一番階層のやっぱね、清水味覚っ ね、NMV のリリリリリカリカテリカカカコラボお願いしますてるミカ TV で清水かなんや最近だってほら、コジハルとかも人は、やるかやってんじゃん、コラボ。さんん一一一応応イカカ呼びやすいいいいいでしょあリカ TV さんはい、はい、はリ、い、<笑>番き いつもこれじゃあルピさんここ行ってんかもう十一、あの時、ー、月ョブエツ行ったあげ よ, うよ。何見ちゃう？ジョブエツて一人しかいないじゃない？後ちあのラジュさんラジュさんの奥さんの店も行ってあげたいし。長野んね、あそこは行きたいな、うん。だから侍でさあそこは行きたい。なんかラジュワイフはですね。ラジュさんいろいろお世話になってるしラジュさんとの奥さんに会う度みたいな。ね。マッチはもおにいいう<笑>わけないよ。可<笑>哀まあ近いこうソーシャルディスタンスとか意識した上でなんか地方ロケとかもどんどん増やしていきたいですよねそうでするね。そう。マツサ取りたい。 <笑>ままだれれえんゃないか、まあ、ののていい取ってんの、ね、あ取って知らららうねとあ、けけすかかかか大丈夫どた、見つるマツ松茸を借りたいそしてマツタケを借りい<笑>そんな感じある<笑>いそんなことや。<笑> めしじゃあ、はいはい、皆さんの片手にお酒持っていただいて、はい、あ皆さん飲まれるんですか、うんあ いただきますいただきますペンありがとうございますいいすいや、いいですねこういうゆるい感じが小指小指。なぁへー僕一応車なんでドライゾーのことですねああね飲み物を見ると、うんまあ、もちろんね缶ビールですとか、うん、朝日のねだからノンアルもあったりツーファのハイボールですとか、うん、他にもまぁ、あ、中ハイあとソフトドリンクはいでも限定品のフィゼリーがいろいろな感じのか これだけでは十分ね<笑>それだけではい。しかもこの鍋もね、一応今これが醤油で、はい、味噌の、の手前が醤油、はい、おかわりとかうちっ食べようだよ。はい、だあ、これ何がすごいってじゃあ、いやもう麺もめちゃくちゃいいと思ったら麺もおかわり、もういろいろ、これすごいいですよね。こ、うん、れキムチの下アイスとか入れてますうん。あ、締めのアイスまであると。あれアイス。えー。 いいっすね食べ放題ってこれあれですよフードファイターだった大変のかな<笑><笑>だったらハハこの缶を も, もう駄菓子つまんでるわけですからそうですねもう早速つまんじゃいますかおっいいっすかどうぞどうぞどうぞ行こうかなモッチャムにいこうかな、うん、僕は、はいマックさんモッチャンームはいゆうまさんはおやつカルサーですはい鍋ができるまでちょっと時間がかかるということなのでそれまで待っていくことそうですね<笑>はいあのー、なんて 表現したらよろしいでしょうか大好きなそうっすかいつもちいいっすね<笑>お前どっちがちょっと身内なんだから。<笑><笑><笑>ちょっとかわいそうやめろよ<笑>ギャップつけないのでもね、吉高さんもこうね、ビール片手にはい<笑>いいじゃないですか<笑><笑> ちょっとやっぱりね、あのお菓子食べ放題だけもあるということなので、そこもね、紹介したいということで。よ、う、お、ん、くていなか、ね、いやだった。あ、分かったよ、食べ放題僕、はい。あ、ほら、はい。あの、飲み放題もついてるんで。はい。そうそう、そういうスタンダードプラン。だけね。あ<笑>、ちょっと、今日競馬負けちゃったから。負けた。<笑>あ、ね、ちょっと哀愁があるんだよね、あの。春日部ラービーに負けちゃったから、しょうがない。負<笑>けちゃった、ね<笑>あ。あるんだ。い<笑>る<笑>しか。知ってらさそうある。<笑>あるんだ。<笑>いやっぱり視聴者さんは分かるんですけど、こう、<笑>マックスさんとゆうまさんのはね、こう、ね、和気あいあいと仲がいいねって感じです吉高さ 非常に相性なんですよ<笑>もう後ろのスタッフの皆さんの笑顔が出の視線もやったこう、でんびんの目でございますからマサ<笑>ちょっと駄菓子っていいねマサイ駄菓子いっすよねマサイホだってメタに食わないからマサイですよね、そのね、あんま買うところに行かないけどスーパーにね、ンビニあったらちょっと買うぐらいの、うんうん ちなみに店主さん、ちょっとお伺いしたいんですけど、はいう、鍋の食べ放題と駄菓子の食べ放題を掛け合わせようと思ったその理由というか、経緯とかって。は、まあ、あのう、ー、も結構コロナで、はい、あのー、それだけは最初やりたんですけど、はいはい、コロナに一回ちょっと閉めたんですよ。閉、はい、めで、はい、その後に復活するときに、はい、ちょっとなんかいいバかグあるなっていうので。はい、であのう、ー。 バク盛りの鍋と、はい、あと、こう、駄菓子。なんか面白いなとあ、なるほど、ちょっとインパクトをつけようというか。はい。なるほど。でも実際、鍋と駄菓子食べ放題90分と、駄菓子だけの食べ放題もありますからね。普通にこう、大人の方以外で も, も、学生の方とかも、来やすいと言いますか。いや幅広く年齢層楽しめるんだなって思います。このラインナップですからね。うんはい これが鍋食べるんだけど<笑>汚いな吉澤さんは<笑>それはモンジロウイカですかねそうい、ん、うのもあるんですねうん、久々に来たこれ駄菓子とお酒っていいっすよね浸、ねうん、れるというかちょっと牛島くんの安心っぽい<笑>イヌイのと こ, こでさ<笑><笑> 見てないよ。 そんな年かないとないはずないけど高屋すごい実技してたからじゃれるあら、ね、実はゆっくり沈んでいってる。確かにこれ冒頭の頃と比べると か, かなり高さがねこんな感じなの こ, これ結構一キぐらいあるんじゃないですかもっとあんじゃないや、もっとあるよ2キロいいわね、あの目をまずることかすごいよあれはもう薄らんから い, いやいな、確かに何がいいっ思うと豚とかを混ぜるっていう素晴らしさ小川に任せるよ。 これ、ね、はすごいわすす<笑>すごごいうす、い、い あ, ありますねななれ持ってかかそううん、じゃない、ね、だけでけちゃうけと思います。うん、いける ありがとうございますこっちも行けるんじゃなんだっとれた全然ねてつく若い人たち。 実際にその客層というか年齢なるほどなるほど<笑>聞いてねえもんな。<笑><笑> 普通に食べ続いてるもんねたぶんね今ね福士さんとゆうまさんの宅と吉高さんの宅の絵のギャップがやばいってこと思 い, 面白いの動画めっちなみに本来のであれば食べ放題は90分っていう時間制限があるということですけど、はい お鍋が提供されてから時間スタートあ、そうですね提供されてからなんで な, な, なるほど、なるほどそれまで準備できるまでは、うん、あ駄菓子でいつまでいただきたい<笑>結構我々あの正式なスタイルだったんですね、先ほどは、はいはい、<笑>実は実は実は<笑><笑>やりますねこれでもうちょっとひっくりかけたよかったあー楽しそううわ、ん、手前が醤油でしたっけこれ、はい、醤油醤油。僕が味噌か 結構イリギリとイリギリと卵が良いでございますなぁいきますおいーうーわー鍋でこうやって大人数でこう付き合えるから面白いですよねあ、いいっすね コロナしか闇深くなっ て, ロがやってくださるんですかおメンマーの 卵黄で、卵黄の先生ですね。まずはこちらから。はい。いただきます。はい。お鍋の醤油ですね。ああ、甘い。甘いんだ。うん。甘いんだ。甘い。甘い甘いへえ。これ完全にすき焼きスタイル。あ、すき焼きか。二十年。地郎、ね、系鍋のすき焼き系。はいはいはい。 <笑>いや、暑いいしょうよ<笑>どうどすすか、ねまあ、めめこれうん暑いですねあのいわゆる二郎系ラーメンとまたちょっと違うね鍋っぱ食べて感じ、うん、なるほどじゃ結構二郎の二郎系のラーメンが好きない方も楽しめますし。うんうんうんうん あ、これグリで卵したら い, い, わ<笑> い, やいやすい<笑>気焼きき焼いいいいいい<笑>卵に卵何でしたの <笑>ずっっっとと黙ってると思ったありがとうございます、はい卓上にも っ, たっす、ね、<笑>俺はもうあいいんですか ちょっといただいていい、ね、ですか 甘いわ。うんあ。これ美味しい。お, お。美味しい。豚肉うまっ。えっ、めっちゃ辛いんだけど。豚も入ってますよね。あのナッツ。マサマサ感全くねえっていうか。うんうん。プリンプリンしてる。あ、うん、豚肉美味しい。甘辛くて本当に美味しい。 えー、ああれだよねにいいや鍋、うんうん、そうい う,、うん、う, <笑><笑>い う, いうめちゃくちゃ美味しいか美味しそうだもん。<笑><笑><笑> こ<笑><笑>の絵のギャップやーべえな お, お味噌そろそろいい感じじゃないですか<笑>すいません鶏皿もう一つもらってもいいですかすみませんあと自分生卵スリーお願いします<笑>追加で卵きた卵は合いすぎる いや、でも分かるっすよそうそうそうそうありき焼き冬のね、味に卵いいっすよね、うん、でも、僕、個人的にそう今言いますとてて、お味噌が気になってて、結構ね、ニンニクもしっかり入ってました、うん、すか<笑>でもーーこういう感じいいじゃんそういでそすね<笑> 早いものだしでございます。車じゃねえし。あ, あ、そみまありがとうございます。ありがとうございます。車じゃねえか。それは中意ビデオで。そうですねあーどぞーす。はい、吉田さんはフレーズプルプルスタワーでございますね。あのー、違います。あ、違います。天ぷらになってる。いいよ、<笑>いいよ。そ<笑>れ面白い。延長みたい行くみたいな。<笑>実際ね、その駄菓子も結構いろいろお酒に合うものでございますから。<笑><笑> さっき鈴木さんがおすすめしたこれマジでうまいい や, いやこれ懐かしいっすよね Amazon でケースで買ってたこれそれはすごいわ食事でスおすすめ鈴木さん今それお味噌ではなくまだうん、うん、いやでもね鍋ほんとに美味しいすごいちゃん普通にパって言ってんのうん、うんうん、お腹ついてる食べちゃうラーメン一杯しろって食べないよえいいんすかいいよこれダメなんだよえ いいいいでしょいいんだお店のももううう一見れるんんでしょうあの確かにか、ね、あまだ味噌でくださいいあ ね, ジロ系っていうかね あ、なんか想像してた感じとちょっと違う、はい、本当っすかうんどういう感じですかお味噌ちょっと僕も今頂戴したんですけれどもこれあれっすか生姜が結構きてる感じですか味噌ってありうございます、はいはいはい、そうですよねこれ、はい、すげえうまい、えー、よ, よく分かりますねニンニクかと思いきやだいぶ生姜だわこれあ俺これこじきんにくんですかもしれ、うん、濃厚なんですけどすっきりしんますね <笑>ありがとうございます。三十ポイント、竹竹。<笑>やった。いや、これはもうミス美味しいしさ、醤油一番すごいかなと思って、ミスも美味しい。もう分かりやすくこうニンニクな感じ、こっちは生姜な感じ、うん。強い感じ。あちょっと喋っても OK ですか。<笑>いや、あの被れないにしようかなと思って。<笑>あ、なるほど、してるときに、なるほどなるほど。どう。配でございますね。そう。じゃあユマさんのターンでういきましうよ。 おマックス続きもやらなかったにゃーっじ<笑><笑>いや、絶対うまいやつね絶対おいしいでしょうんどうすか<笑>優勝<笑><笑>いけぼやあらま今のおか出ねえんだ きさしたからうん。はかからううん、んここれれっってててたにのせいいくださそ え、タ の, 余あの余白みたいなやこここじゃななないいいわあ、そうのかかんん、んれ、しれれれななないいのかもしれない人参のかも し, れないしうん、多分ピーによう、うん、うまタクミ君食べれるっったねタクミ君とまで行っちゃったうん<笑>もうピーていだよーい 絶対インスタグラムの赤カウン入れないか ら, いから絶対入れないから岡田太郎俺侍の侍が赤カウから入ってる廊下にいるとこし<笑><笑>かも宮腰たくてやんねんから匠宮腰やるの<笑><笑>俺のアイディーないかあっお味噌のお味噌めちゃくちゃ美味しいですねうまい 全然違う醤油と塩味と全然違いますね見た目もすごい似てますしまあジュ系っていうことでそこは一緒なんですけどなんかまあ味あたりというか靴があるも全然違いますしお酒進んじゃうぞそうですちょっとあいにくマックスさんの家庭さんのときも車なのでお酒は飲めないんですけどはいその分吉坂さんに飲んでいただどうあ、吉坂さ ん, んすみません、ノーマルありますかありますいませすいません<笑> 飲むね、<笑>ノーワンサンお願いします。結構飲み物もいってますけね、すみませはい、もう、もう飲み物もつけてるんで、ヨガがいった方が。うん、こんだけ遅くですよっていうのを見せれますよ、ね。確かに。ヨガなくちゃっていいですか。あ、そんなあのす、ね、あ、そうなんす。ご提供が早いにございます、ね。はい。<笑>だんだん、だんだん食べてください。あーあ。いや、これは。俺、そろそろ本当になんかちょっと。もう、吉田さんに対して申し訳ない気持ちが。いっぱ始めてるんだけど、俺。 みんん、いいん、んんんなななないいいいいいいじゃビッグカツ行くかかかか吉さん吉吉さささ楽しっっとセオリーがある、うん、甘い香あるる甘甘いていい、い吉田さんだて結構好きなのでででですすすすだろうごねいいうん。うん かしかった<笑>いやマックちゃんマクすごいですね、ラーメン2杯も食べてか<笑>これ実はね、あの先ほどあの、まあ、公開日は別なんですけど、煮干しランブさんという、松壁にあるラーメン店さん、系レさんンありますから、店主さんがお持ちででその2店舗にお邪魔させていただいてるんですけど。<笑> いい音させるね。いい顔するね。うん、でもね朝のロウどっちもでゃないからシーエム撮れないから。<笑>ドライゼロ。いやいそうそうそうそう。<笑><笑>うまい。うん。トレブルじゃないですか。でもライバルを吹きやすよ。あ、うんじゃん。最高んだ。あんじゃん。 サムラベティもこんなんでいいんでしょうか<笑><笑>俺なんかザメな気がしてきたな普通におっさんが飯食ってるだけなのかな多分もうスイッチってるから一人、ねうん、すごいですよねスピードが止まんないんだもん、うん、ついに吉田さんが画面からフレームアウトしてついに斜めの方に行って戻ってまいりました 見よ、ってると思うんだすごい分一早速覚えても小学生の頃のことを知った単語を早速使ってきたん かんない で, すようん、でもさ、お三だからさ、もうさ、あのー、初恋の人のさ下の名前っ言ってこよ俺<笑><笑><笑>俺ねねかんない俺ね近ちゃんうん。ちのかんじゃねえ<笑><笑>ノータイムえ、何<笑>何年前んの前ゃん何年前前 小学校3年生だからああ9歳だから今から約30年前ぐらいです30年前<笑><笑><笑><笑><笑>俺ジュなんでもねえ よ, <笑><笑>なよ<笑>ああ思い出したわチカ子さんは知らないわいやチカ子さんは知らねえけど<笑>えじゃあ吉武さんの発表の人はいマオ真央ちゃん真央ちゃん幼稚園の時に何歳か幼稚園の時で四五歳それぐらいの頃ってさいじめちゃうじゃん好きな子の頃分かる分かる 俺もランドセル引っ張ってしいだ大好きだったんだけどすげえいじめててラブレター書いて渡したのよ、うん、本気で切られてたんだと思うんだよ、ねうん、あの踏 み, し 踏, み踏みつけられたラブレター分かる分かる分かる分かる分かる分かるマかさんからしたら、ね、る分、うん、かる分かる分かる分かる分かる分かる分かる分かる分かる分かる分かる分かる分かる分かる分かて分かる分かる分かる分かる分かる分かる分たる分かるて。かる分かる分かる分かる分かる分かる分かる それしよ<笑> い, い, い出たわよぉ すげじゃ、うん、<笑> あ, そ, うあ<笑>そっちかそっちかそう、一応ねあのジャングルの方でもねグミトイレがあって<笑>あグミトイレだよえっとこれが果汁グミでこれがポイグルでっつってで<笑>グミがちげえよっつってそんな面白くない<笑><笑>そんな面白くない<笑>えお酒入ってるお<笑><笑>いやあ いやめちゃくちゃ頑張るよ、でもどこが面白いかわかんないから、カットしたのちょっと、うん、<笑>なんかツッコミ下手やな、切ろうと思って、きっとくかもしれない<笑>な。僕は昭和のとやあれですよね<笑>、美穂ちゃんですね。おー、美穂ちゃん。で、あのー、いいのあ中学の時に付き合ってっていう感じで、ツッコミのことも付き合ったけど、興味ないよね。 <笑>興味ないよねえゴリコちゃんとか言うのウホコちゃんとか言ウ<笑>ホッ別名ウホッジャングルで<笑>はい、それでははい<笑>こ、今回のオードルオカりたいですオブワの初学校のこの名前を、はい、本当に覚えてないですよ、ね、じゃあ何歳分かんないですか俺幼稚園の時の幼稚園の名前すら覚えてな い, い分かった、分かった、じゃあ分かったはい嫁さんと出会う前の一個前の彼女の名前をそう、嫁さん<笑>嫁さんのん<笑>い…嫁さんじゃん<笑> あ, あ、あ、めちゃんの名 前, 前の付き合う前の一個前のレディーの名前<笑><笑>さああの奥様の人は元全面的に e でしょこれダメだと思うけど全面的に EP だよね<笑>まあ嫁の日本とかよく見てたんですよ<笑><笑>こないでの子が妊婦帳面白かったって<笑>ちょこれは 見, <笑>見てくれてるって<笑>面白かったんですって ほ, ほんとんど全部見てくれてみたいな <笑>ちょっと俺じゃあ、気をつけてカットします、ね、奥様の言い方って、あの、アイドルみたいな、いめちゃくちゃ美人の人だ、これ、あ, のあれですね、侍の動画で言うと、あの、初期のうなぎだったりとか、あと、シラスバーガーの時に、あのね、あのリアル、リアル、乃木坂っぽい感じっていうのがかるん分かんないかすんない。<笑> 違うな、なんかね、なんかね、ふわっとして、色 白, 白でふわっとしてて、なんかこう。ふわっとして、ね、<笑>薄いね、<笑>でも本当にアイドルがすごいね、えー、すごい、まあ、綺麗な方がいいんですか、ね、ちなみに余談ですけどもね、このオガハイフンの奥様、超美人ですよ。うん、ビジネですからね。超美人、ポイントは言ってたけど。<笑>でも本当に美人だと思う、ねね。マジで、俺普通違うじですか、ね。で、なんか人前に出る系のことをやってた。 すわけでもちょっとただあのここで面白いのが奥様の話すると優馬さんがすごいごちゃごちゃな顔する。<笑> だからね、それをね<笑>個人的にすごい楽しいんです。そして何よりここで話が盛り上がりすぎて吉高さんがすごいフリーなんだよ。おいいよ大丈夫で<笑>、まあ。卵三<笑>おかえります。これ？うん、あ確かに、うん、これはもう最後まで吉高さんは鍋をつかなかったっていう感じですか。ちょっと彼の中にセオリーがあるもんねあの。 あれする、その、うん、一度コミットしたことは何かなんでもん ね, ね今、かばやさんの時間だから<笑>今、右にじゃねえからあの、先ほど今ちょうど吉田さんからですねあのパスをいただいたんですけどこういうコッピングになったような感ですね、うんうん、こうですかでも、侍のギッカラウトを言えばお前まで確かい や, やっぱこれは、やっぱり壁さんへと話が進まねおめどうんうん、もうありがとうございますすいませんありがとうございます 男子いや、白いご飯の上にさ、カバレチん並べてさあはいはいはい、はい、カバレチ缶だって言うよ、社会にしてもらないじゃんあ、確かにあ、ちょっとゆっかりでしうん、ちょっとゆっかり確かにいい<笑>あの二メートル 2m 近くに本人 い, いんだよ<笑>え、ちょっとじゃあお願いしてみましょうか<笑>いや、いいよ、いいあ、本気に取られちゃうよ、俺もういいよ、もういい お, お, お, おに遊ぶわけにいかないから確かにあ、でも美味しくいただければね、うん、美味しくいただける そう、そうなんですよ。そろそろ鍋もなくなっちゃうんで、こいつらちょっと試してほしい。そう、もちろんそうそうそう。せっかくいただいたものですから。熱いですか。さて、行ってみましょうか。どっから行く。あ, あ, あ、じゃあ、ちょっばちばちゃんやってるんで、こっちから行こうかな。お、えから。萌え。はい、燃えから。はいか、こ、うん、の。ね。 甘い感じど、僕これうどんちょっと、食べているんですあしそそそょっとそういうの鍋の方にうどんの追加をお願いできます美味、うん、<音声><音声><笑><笑>しっんでしょうか。 大変なんかいろいろありますから ね, ねあ。ちなみに、なんですが、ね、あの吉高さん口チ情報としてお酒はお酒好きなんですか。お酒、大好きですか。お酒大好きです。おお、ええ、結構毎日飲む感じですか。毎日。おお。ありがとうございます。あ一番お酒が得意な職あるんですか。いや、でも言っても、バーをやってるしね。俺、俺の中でゆまんなんか龍馬さんのこと先やるかとって言んで。意味わかんないやつよ。 ゆうまさんと吉坂さんの違いがどれくらいのかっていうのはちょっと僕は気になるとですねいや俺の5倍は飲めるあ、じゃあ、うん、ゆうまさん強いんだそう5倍飲めるんだとて5人ぐらいだったら分かってくる<笑>なんでケンカてんだよ何だ<笑><笑><笑>いつ www 何いつでもなんか侍って大食いだったり大食いはしますけど大飲みとかはね、まあやらないじゃないですかなんか一度やってっちゃってやってる<笑>ゆるけやるのもちょっとありですよ 俺あと一回さ、今、は、度、い、旅行行ってさ、はい、この前あのライブ前に俺のなんかインタビューにやってたんだえっと、今なんかまあ顔出してないんだけどさ。ああ、飲みながらってやつ。はいはいはいはい。もうん、ちょっとなんか朝日のスーパードライなんか飲みながらさ、シルバーの手でビール開けるから。さあのあるじゃん、<笑>あの、あ, あの回ああ、懐かしい。ああいうのを、<笑>サムライクルーこうやりたいんだけぶっちゃけどうみたいな。今までやってきてサムライ。ああ、なるほどっすね。 確かにこう、表だった話っていうのはねそこまでがっつりやったことはないんですけどいいんじゃないね得意はすごくいいな、得意からうんタイトグラム、タイトグラムカメラ回ってない時の方がいつも面白いか ら,、ね、<笑>からカメラ回したら回したら、あのギガス足りなくなるか<笑>、はい、誰かさんが、沼に車はめちゃったりするからねえカルイザーらいい、ね、カルイザーのコテージまで行って ドシャブリなんか車出して詰まって普通ぐっちゃであやばいよ。じゃなくてあったっけど女の子の名前。あちゃんもは？ちゃんもは？もうわ<笑>は？言い方面白い。<笑>いや素敵な方でしたね。でも頑張ったもんな。めっちゃ売れてるんじゃないの、うんうん？フォロワーも結構増えたし、ねうんえー。プラス十から十五ぐらい。十五万、十 万, 万。女王。皆様の意見ね。ママ辛いですね。 これちなみに、うん、こにここのののつ中ででで辛さととかあるかってされたんですよ、ね、よすぐるてま、あれね結構あのー。 侍の登録者の方の中でも特にファンの方のというか、なんか、方、ファンの方か ら, の方からの、すごい好評で、あの日、一番衝撃だったのは、中華街1回あるだけのマックス進んできたんですよねっていう、声かけの多さ、全部対応するんですよ。 自取ってくださいらしいね今旗からねか見たらもうねね、ねすすすすごい若いいい若人たたたたたちに群がられるおっっっっっっさんです、うんででよだ今は千やややした数、ね、しっかりさつえいたやつてて抜抜けけなななえどう一回試してみます、ねうん なんで、全然ちくなる ん, どんいいでいないの<笑><笑><笑> 俺がいいじゃんークもでいいんじゃないでもうどんが話すよということでですね、えー、どうですか、鈴木さん、お味はい、まあ、<笑>ちょうどうどんにいたので、よかったらうどんも食べていただたいてよう。るまかりますかこれは赤い れあ俺も水どうやるでしょ待、ねうんね<笑>ま、って。 わからなくはないけどそんな特徴的なシーンでしたそこいやー顔が顔が何かこう<笑>引き笑いみたいな引き継ぎ <笑>, <笑>, <笑>, 笑いもう「おっしゃーっ!」しかも小木さんガタいいから「おっしゃー!だも」もうなんかねファイトいっぱいっておっしゃー!」うだから何やってるか分かんないなあなたか言ったら何喜んでたか<笑>一本残って興奮してる大人たちがいるから<笑>ボリューム料理知らねえことないみたいな<笑> んだリさんだってめちゃめちゃうまいけどパーティー出たらそんなんすもんねう ま, い う, まいんうまいですでもあれスペア残りの1本外すとすげえ詐欺すまれるのクソ出せとかもうサンラスはよくないとこだよねそこはねいや俺ワンチャンあれで1本の動画あるやとそれぐらい面白かった面白かったでもあれやっぱお酒入れた方がいいねあああのはもうい嫌腹痛くて俺涙流して歩けなくなっちゃったもんその後<笑>あとお母さんは大丈夫 なんか侍でもそういうね、なんか、そういうお兄ちゃ ん, ん、俺投げるときにあれだよ、なんか縦の2本のピンあって、真剣になんか、これ、まっすぐで倒すんですか、カーブで投げるんですかって、俺がお兄さんに質問したら、鈴木さんが大爆笑して、それ以外の2種類以外、たまねえだろとか言って、<笑>その2種類がないなっ<笑>逆に、俺の天然なんたまっすぐかな、曲げるかどっちから言えばいいんだ逆にそれがないなっ て, 話してた、話<笑><笑>そこも<笑> そのままなん か, なんか そ, のそのままの雰囲気のあいまってで盛り上がってっていうのが笹塚<笑>の夜、はい、結構前ですか最近ですかで先月ぐらいで2か月前ぐらいこういう料理焼き肉ってから9月の4日とか5日とかだそうですねあーし かましたかあしみなさいそもそうですよね。<笑> ああでもなんかこういう場でんかがまっちゃうんですよねこう話すというかねましたはいこのメンバーでこうやってふラっとに飯食って俺食ってんいけど飯食ったことないよでも俺入ってからないんだああの、あ、ーまあない。まああいいいいにはしあああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ なにこう、呪文系サムライズ出したのに最初は挑戦でしたからねうーん差別化という形でやり始めたんじゃないいや、あの、元々の話をしちゃう と, ょとサムライズ初期のお世紀さ見る人たちが分かるんですけどマックス、鈴木がフードバトル、まあ、フードファイトをする上で政策一言も喋込なかったんです、うん、だこの場があり得ない渋あ俺らもなんか邪魔してあげないのかなみたいな、ね、<笑>っていうのもありましたし そうね、最初ほとんどなんか天の声レベルでしか入ってないもんね そ, う そ, う そ, う そ, うその2人の声はで視聴者さんからあのカメラマンの人がよく分かんないんで後ろの声でボソボソ喋ってるのが聞こえづって言われて反省したしすいませんって<笑>そっからまただあのカメラ回ってないところであこれ撮ろうと思って撮り始めてなんとなく出始めて<笑>今もう演者だもんね<笑>るもんねいつからそうなったのかもともと Y さんとか間に合ってるのでな、うん どっかでマーボー豆腐作ってる時に冬にモザイク外れるっていうあそれは俺が目指してくだってるから僕の3か月でし か, かんねえだろうと思ったら視聴者のだから「ワイさん顔立ちが整ってすごいりりしいですね」ってコメントして頑張ってるのかなってまあいいかなと思ったらこの人がライブ配信で小川優馬小川優馬にしてこの人が犯人、はい、かもしれないでもっですよ もう、これで鍋終了ですかね。は、う、い、ん。はい。これがラストでございましょうか。結構食ったなた 2,。まあまあ腹出てますよね、それ。二<笑>三人前でしたっけ。そうですね、来人。二三人前なんでもう。う結構入ってるよ。る五人前ぐらいあるっと思 う, う, う。そう、結構入ってるよ。結構。<笑>あ、そういうの取っちゃってる。だってうどん四玉ぐらい食ってた。い<笑>や、この人、カルピス飲んでるから。いや、これは結構<笑> たそう、今日は、うん、今 日, <笑>今日ハンドオーバー持ち込むよかったね彼はあっ、うん、そうだね査定、査定だけでいいから俺個人的にうるさいんだよ2人とももっと食えないで俺も下がも、うん、っともっと今日、うん、食えない、うん、何で2杯食ったら俺と、うん、ちょっともう無理だな、あの食ってる速度見て無理だなと思ったんで2杯目進められたでしょ、うん けたんだけどな、昔昔の話で俺鈴木さんとはあのあれだな鹿児島行ってから辺が一番食ってたな<笑>あの頃が一 番, 一番太ったわあの時期が確か鹿児島行った時って何っや去年の夏ぐらいじゃないかな<笑>二人でメイン茶の撮影用にラーメン屋さん軒とか4軒のハシしも食っててああ言ってたっすねうんめっちゃ 10月11月ぐらいでしたっけ？いやでもね半袖ターン T シャツだった気がする。あそうでした。9月ぐら い, 9ぐらい。9月ぐらい。なんかこうやってね、たくさんじゃないですけど自分自分というかまあ初心からちょっと離れていろいろなんかお店さんをじゃましてこういういろいろなとったりとかね、いろいろやってきたい。なんかあれなのになんか楽しい話して話できる感じ。でもねこのラインナップが本当に面白いですよ。でも楽しい。でもホテル払いフライドスキーのじゃあるね。<笑> んあがいや、こっちのがしのってとポンコツか も, も、鍋もいいっすねポンコツリなんかやってるよ金中だかららこここれ、れす<笑>がやったのすごいいい、うんうん、じゃあはい、<笑><だよ><笑>あい食べたいん だ, め所 だ, だてとぞ。 はい、ごちそうさまでした。お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。おはようございます。こんなね、こんなトークができるのも、の美味しいお鍋、このスキンお鍋があるのと、の流しがあるからですよ。あと乗り物代のドリンクがあるからですよ。過ごもあるからですよ。<笑>あと何よりこの僕らのすごいニュースのトークをすごい。なんかもう温かい目でご馳てください。<笑>天使の方壁。 よかかかかっったららー、がいいししるとがででょううこちははは予約とかは特にはいか予約はやや、てててますす 今, は今はツイタッの DM 出ッもん あ, あれはもう詳しい情報は概要欄に貼らせてだきますのではいっチェックしてみてください。うんうん <笑><笑>いっぱいちゃんと閉めて春日もう竹里駅からすぐの作戦あるよよなしマックス好きとってておじちゃんと優馬と吉高がお送りしました、はい、それでは次の動画までお会いしましょう<笑> See you next boomy <笑>じゃあねー